ディレクター様準備はいかがですかあと少しだよ彼の様子を見ている美しいと思わないかい 一緒にゲームやるんじゃなかったの？あ、ニアルラ？ あ, あ、大丈夫？元気ない、はあ？少しだけ思い出してきたよ、ガスト。あ、あ, あ、ニアルラ、何を思い出したの？え、少しだけだよ。<笑>まあいい。 どうでもいいや一緒にゲームやろうよガストあうあの目は。